入れ最後の攻撃だ正真正銘最後の時間停止だ<笑>これより制止時間9秒以内に型をつけるザワールド<笑><笑> 1秒経過<笑> 2秒経過3秒経過秒経過俺が思う確かなことはディオてめえの面を次見た瞬間俺は多分プッツンするだろうということだけだぜ6秒経過キラガレッディオ7秒経過 哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼 経過やった終わったのだ。